な、なになにゆっくりなんかさせないよ。ゆっくりするの。おお。ちゃちゃちゃちち本当にマッサージなの終了さあ、始まりました。少量チャンネルの翔太です。今回は、もう最初から言っちゃおうかな。今回は、イチャイチャしてると見せかけて、年下彼氏にプロレス技をされたら、どういう反応するかをやっていこうと思います。イェーイパフパフ。いやいや はい。というわけで、まあこれはもう恒例行事ですね。僕らの動画では。ドッキリっていうのは僕らのチャンネルでは恒例なんですけども、今回はですね、イチャイチャしようとしてるんですけども、実はプロレス技をかけられてたら、どんな反応するか、嫌がられるかどうか、どうかどうか、みたいな感じでやってみようと思います。はい。というわけで、今はりをいないんですけども、もうすぐ帰ってくるので、帰ってきたら、そのドッキリを仕掛けたいと思います。交互期待。イエーイ。<笑> 終了なんか疲れたねうんちょっと横になろうからうん、はい、<笑>どうしたのよ<笑>どうしたどうしたの何？<笑>背伸びするとさすごい気持ちいいよね俺もひよう<笑>うわ ー, うわ ー, う ー, あー ちょっとゆっくりしようぜ。ゆっくりなんかさせないの。え、なんでなんでよ。<笑>やめてよ。<笑>やめてよ。な、なになにゆっくりなんかさせないよ。ゆっくりするの。ゆっくりするな。<笑>ちょっとやめてよ。<笑>こそばり、いこそばり。ぎゅうするの。あ、ぎゅうするのね。はいはいはい。は い, <笑>は い, はい、はい、これでいいうん。はい。いいよ。なにしてんのなにしてんのなに<笑><何>よ。な<笑>によ。持ち上げたいのなになになに なんでそんなくっつくのくっつきたいからだよ。 何見てんの？インスタ。インスタ？うん。ほらまたすぐかっこいい人いい。え、俺なんか基本的にフォローしてる人全員いいね押してる。<笑>なんかどこまで見たかなみた い, ないいと思わなくてもするの。よっぽどいいと思わないやつはいいね押さないけど。はいはい。どこまで見たかみたいな感じ。なるほどね。何、うん？んん<笑><笑><笑>マッサージしてあげる。ああして。終了はい。お願いします。は<笑>い。あーあーああ。 さん凝ってますね。ああ本当ですか。あああ気持ちいいか。凝ってますね。本当？ああ気持ちいい。あは何するの？もう本当にマッサージなの？マッサージ。おお<笑><笑>。ちょちょちょちょ。一緒ごめんごめん。ごめん<笑>ごめん。めん<笑><笑>何すんのよ。ごめんごめん。<笑> <笑>汚いなねえ汚れてホントだちゃんと洗濯してるしてるよ<笑>何よこれあーああああ はいはいもう。 ゆっくりしてください。もうもう<笑>もうしつこいな。<笑>しつこい。やだー。やだじゃない。長くないー。あー、じゃあはい。じゃもうちょっちょとちょっとこここのこのままでこうしてて。はい。<笑>はい、これで終い了い。<笑><笑>終了。ちょっと戦いしない？やだよな。どっちが勝つか。何の戦い？<笑>えっとプロレス。 プロレス？プロレスよくわかんないんだよね。俺もわからん。何したら勝ちなんだ？相手が負けって思ったら勝ち。ああわかった。じゃあいいよ。うん。よいスタート。はい。負けー。<笑><笑>ねえだめ。だめ<笑>そんなんじゃ。だめ。じゃ賞賞金100円ね。賞金100円？はい。じゃあいいよ。はい。 いや、よーい、スタート。はい、負け。なんでじゃ<笑>じゃあ、じゃじ1000円 ?1000 円1 0 0 0円1 0 0 0円でしょ1 0 0 0円千円はい、いいよ。じゃあ、よーい、スタート。はい、負けー。ありがとうございます。<笑><笑>やったー。今、俺、1100円もらってる。う百、ん、1100円あげるから、ちょっと、安息の時間をちょうだい。はい、えー、もう1100円あったら、もう1000メロイこうああ、いいね<笑>、うん。ちょっと行ってくるから、1000メロこうあ、うん、あげる。はい。 なんでこれ懐かしいのなんでこれイレスに調整みたいな<笑>もういいのよ、もういいのよいいのも疲れいいの俺も疲れたけどもうゆっくりしよ う, いい、はい、う お, いおい、誰だよおい、ちょっとやめろよおおやめろよ、<笑>嫌がってるんだ<笑>もう本当ごめんなちょっと、追い払ってくれな や,、うんうん、やめろよ やめろよいそうだろ<笑><笑>こっちは見てんだよしよし<笑>よしよし。よしよしよし っあーなるほどねねうせ仕方ねな何がだよ何何何何度度目目でですすか…何度目ですか…ー<笑><笑><笑><笑><笑>してたの 撮ってましたよいや違う違う違 う, 違うそれは分ってんのよ<笑>今回今回は何をしてたのよ何をしてたのよ何をしてたと思いま す, います う, ざうざさせん試験、まあ、まあまあ正解でしょ<笑>そうそうそうイチャイチャしてると見せかけてプロレス技をされたらどうなるかっていう検証をさせていただきました<笑>ありがとうございます<笑>プロレス技プロレス技ちゃんとプロレス技になってた<笑>なってたなって た, なってたあそうなんだたぶん たぶ、うんたぶんまあまあ、まあ、ただじゃれてただけで<笑>はいはい、はいはい、というわけで、はい、今回はここまでにしたいと思いますは い, はい気に入っていただけたらチャンネル登録と高評価のボタンをお願いしま す, しますインスタツイッター TikTok もお願いしま す, しますではまた<笑>おお<ー><笑>